今言われるとぞっとしますね。どうも、政治いろいろの学部です。今回のプーチン大統領のやり方は、北朝鮮に悪い見本を与えてしまったと中央日報が報じています。中央日報の記事を一部引用します。ロシアが ウクライナ侵攻とともに西側の制裁に対抗して核カードを取り出し、国連安全保障理事会、アンポリを無力化すれば北朝鮮に誤った信号を与えるという懸念が強まっている。事態を官房していた北朝鮮は最近、ウクライナ自体の責任をアメリカと西側に転嫁し、ロシア支持を本格化した。 ロシアは先月27日、プーチン・ロシア大統領が核抑止力部隊に特別戦闘任務を指示するなど、核による脅威を強めている。翌日、ロシアのショイグ国防省は核戦力強化準備体制に入ったと発表したが、これは三大核戦力、ICBM、SLBM、長距離爆撃機を運用する部隊が、 すべて戦闘準備に入ったということだ。ロシア主要銀行を国際銀行間通信協会、スイフト決済網から排除するなど、西側の制裁が強まると、プーチン大統領は核の脅威で対抗したのだ。北朝鮮のキム・ソン国連大使は1日、アメリカ・ニューヨーク国連本部で開催された、ウクライナ事態関連の 国連緊急特別総会で、ウクライナ事態の原因はアメリカと西側の派遣政策と主張した。また、アメリカと西側がロシアの自国安保に対する合理的で正当な要求を破ったと述べた。これはロシアのウクライナ侵攻が今年8回もミサイルを試験発射した北朝鮮にとって各武力増強の名分を 強化するる結結果ににつながるという懸念に結びつく1994年にウクライナが核を放棄する見返りに経済的支援と国家安全を提供すると約束したロシアがウクライナを武力侵攻したこと自体が核が保有してこそ国を守ることができるという歪んだ教訓を与えるという批判が提起された特に アメリカ主導の強力な制裁を不法と規定し、周辺国に対する武力使用を権利と主張するロシアの動きは、これまでの北朝鮮の主張と似ている。北朝鮮の核戦略がこの数年間に先制不使用から先制使用に変わっているという分析がある中、北朝鮮の金正恩国務委員長がアメリカの制裁に対抗して、 国防省など関連組織にアメリカに対抗する確実な自衛手段は核兵器だけという指針を出せばという過程も可能になるということだ。アサン政策研究院のチャ・ドゥヒョン研究委員は自国が直接的な核の脅威を受けず安保上の莫大な被害も発生していない中、ロシアが 周辺国の軍事的介入を遮断する目的で核カードを取り出すというのは過去に見られなかったことだとし、北が今後アメリカの韓半島、朝鮮半島に対する安保公約実践を遮断する手段として、ロシアの洗礼を活用する可能性があると指摘した。とのことです。実際に 核攻撃の可能性を堂々と公言し、示唆したのはもしかしたらプーチン大統領が史上初かもしれませんね。北朝鮮も過去から幾度となく、火の海にするなどの言葉は使用していましたが、核を撃つと公言したことはなかったように思えます。この記事では、いかにも北朝鮮がロシアのやり方を模倣するのではという分析を掲載していますが、 北朝鮮は別にロシアの洗礼を真似ることなく、すでに核さえあれば、金王朝は存続できると思っているのではないでしょうか。むしろ北朝鮮がそう思っていなかったとすれば、あれほどしつこく核実験を行ったり、核搭載可能なミサイルの発射実験をしていないと思うのですが、この記事内では核を保有してこそ、 国を守ることができるという歪んだ教訓を与えると懸念していますが、残念ながらそれは歪んだ教訓ではなく、真実と言ってもいいのかもしれません。プーチン大統領が核のブラフを行っていながら、それが少なくとも現時点まではブラフでしかなく、実行に至っていないわけですが、その理由は他ならぬプーチン大統領自身が説明しています。 今から4年前の2018年3月、テレビ番組で司会者とのインタビューにプーチン大統領が回答した様子をニューズウィークが記事にしています。2018年3月9日付のニューズウィークの記事を一部引用します。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は敵から核攻撃を受ければ、たとえ世界の終わりになろうと、 迷わず核攻撃で報復すると警告した。核戦争について尋ねられたプーチンは、もしロシアの防衛システムが敵の核ミサイル発射を察知すれば、核兵器で報復すると言った。相互攻撃というものだと、プーチンは2時間のドキュメンタリー番組、世界秩序2018で語った。誰かが ロシアを破滅させようとのことでいかがでしょう。当チャンネルでも以前の動画でご紹介した相互各省破壊の概念。これをプーチン大統領は少なくともこの2018年3月の時点ではしっかり理解しているのです。この時プーチン大統領は自国の核を 抑もっともこの時点でロシアへの攻撃を目論んでいる者などいなかったとは思いますが北朝鮮の金正恩氏が考えていることもこの2018年時点のプーチン大統領とほぼ同じとみてまず間違いないと思います早急に核搭載可能な弾道ミサイルを完成させ 最強の盾を手に入れることで、金王朝の安泰を図る。これが、金正恩氏の第一の目的と思われます。この種の瀬戸際外交は、もともと北朝鮮が得意としてきたものです。そういった意味では、ロシアが北朝鮮に悪い前例を示してしまったというのは、間違っているのではないかと思われます。北朝鮮は、 ロシアの前例を見るまでもなく、核抑止力を熟知していたと見る方が妥当でしょう。北朝鮮が今回のロシアを見て思うとすれば、やはり核開発をやめないという我々の選択は正しかったという思いを強くしたという方が正しいのではないかと思いますね。核を保有してこそ国を守ることができる。非常に残念なことながら、 これは真実なのではないでしょうか。まして北朝鮮のような国がすぐ近くにある日本からすれば、今こそまさにこの言葉の意味を真剣に考えなければいけないのではないでしょうか。実は先ほど引用した2018年3月9日付のニューズウィークには続きがあります。核攻撃をすれば、 世界が終わるのではと問われたプーチン大統領の回答が書かれているのです。世界が終わるのではと問われたプーチン大統領はこう答えたと記事では伝えています。そう。世界を巻き込む大惨事になるだろう。だが、ロシアが存在しない世界などそもそも無用じゃないか。2018年時点のプーチン大統領がこの言葉を吐いたとしても、まだ ああ、地獄の国威発揚のための言葉だなと思えたかもしれませんが、現在のプーチン大統領が同じ言葉を吐いたと考えるとゾッとします。今のプーチン大統領、ある意味で相当焼けくそになっているようにも思えるからです。この言葉を見ると、各同様日本では長いことタブーとされてきた敵基地攻撃能力についても、